はい。それでは、ライトルームで画像が読み込み終了しました。3分くらいかかりましたがね。655枚みみざーっと、ね。はい。たくさん撮りましたね。これを今から画像処理していくわけですね。まず、えーっと、現像フォルダですね。を開きます。で、えーっと、今ですね、先に LR タイムラプスで取り込んでから、 フォトショップライトルームに取り込みました。そうすると、えー、っとですね、LR タイムラプスでいろいろいじると、ここに .lt っていう、このデモ1の .lt の中に、こういうフォルダができて、なんかつ XMP、これ画像処理をするデータなんですけども、これが勝手に作られてるんですよ。なので、読み込んだ瞬間に、 ライトルームで読み込んだ瞬間に全部こう、そのデータが反映されてます。で、よく見ると、ほら、これ、なんか星4つ付いてますね。これも星2つついてます。これ星3つ付いてます。これは、さっき、LR Timelapse さんが判断して打ってくれたキーフレームは星4つです。 で、それ以外に、あ、このデータもちょっと重要じゃねえのみたいな判断してるのはこの2つか3つなんですね。で、先にもし仮に、え, ーえ、ライトルームで読み込んじゃった後に、LR タイムラプスで処理をしたときですね。今やった手順と逆のときは、LR タイムラプスの処理が終わった後に、この画面になったら、読み込んだら、ここで、えっ、ー、と、 コントロール A で全部選択できます。コントロール A ですね。1枚コントロールクリックでこう書いてるんですけど、1枚選んでコントロール A でここで右クリックしてメタデータ。それからメタデータをファイルから読み込むっていうのを クリックしてください。そうすると、メタデータ、メ タ, メタデータの5から読み込む。そうすると、同じく、えー、何もなかったところにこういう風に星4つとか星2つ3つみたいな LR タイムラプスが処理したこのキーフレームのデータが読み込まれるようになりますので、はい。どっちでも大丈夫です。で、ここで、えー、次にこの右下のところで行きましょう。ここに、フィルターっていう項目がありますね。 これをクリックすると、はい、こういうのが出てくるんですけども、ここで、今選択したのはこの LRT フルシーケンスっていう風に出てます。ですねで。これではなくて、こっちですね。こっちの LRT キーフレームズっていう項目をクリックしてください。そうすると、キーフレームだけがこういう風に収集されます。 腰が4つ出たやつですね。で、これを画像処理していくわけです。はい。では実際やってみましょう。えっ、ー、と。っこう、軌道差がこう激しいですね。これヒストグラムですけども。ヒストグラム。はい。こうですね。ヒストグラム。これ明るさを示しているんですが、左に行けば行くほど暗いですよ。右に行けば行くほど明るいですよっていう状態で。 もうこれ完全にオーバーです。なんですが、先ほどの撮影では、こっちを気にしますって言いましたね、私ね。こっちが左にべったりいってると、シャドウノイズが多くなっちゃうので、これが、は、これを離したいと。シャドウ部になるべく露出を与えて、ノイズを少なくしたいっていうことで、後でどうにかなるべくってことで、白飛びギリギリのところまで露出をしてますよと。で、実際撮影する 実際の理想的なデータはこのハイライト部とシャドウ部がもうちょっと近寄ってるのが本当は理想的なんですよ。なので、それをやっていきましょうか。まあ、完全には戻んないんですけど、まあ、ハイライト下げます。で、これ注意なんですけど、ハイライトがっつり下げると、えっ、ー、とですね、まあ、今回いいと思うんですけど、太陽がこう映ってたりすると、ハイライトがっつり下げるとですね、太陽の輪郭くっきりするんですけど、 露出を明るくしたり暗くしたりっていう風にした時に太陽がこう大きくなって小さくなったりするんですよ。太陽の白飛び加減が変わるんですね。なので、太陽映ってる時とかはこうハイライト思いっきり下げるのはこうやめといた方がいいんですね。で、私もそういうですね、変なフリッカーというか、え太陽がヒクヒクしたりとか、えここの、えー、日没のこう夕焼けのところがですね、カクカクするのが嫌なので、ハイライト全部切るっていうのはあんまりやんないんですね。 星の撮影の時、星空のタイムラプストの時はやるんですけど、昼間の時はこれをハイライトを残しておきますで。シャドウをちょっと上げますね。はい、上がりました。こことここが近づいたの。ヒストグラム の, この明るいところと暗いところが今近づいたのもわかりましたでしょうか。こう離れてたのが、ハイライト下げます。あ、間違えた。ハイライト下げます。それからシャドウを上げます。いいですね。 で、そういえば大事なこと言ってませんでした。撮影はローで撮ってください。JPEG だと、ここまでの画像処理できないです。やった時に画像が荒れちゃうので、ローデータで撮影してください。私は基本ロー以外では撮ってないです。で、えーと、明るすぎるなーと思ったらちょっと暗くして。だいたい昼間の撮影の時って、ここの真ん中あたりにヒスグラムが来るのがいいって言いますよね。ヒスグラムのその右側の山が。 で、ホワイトバランスはこれでいいんでしょうか自動にしてみましょう。うん、黄色いですね。えー、夕焼けっぽく見せたいなと思ったら、ちょっとイエローにふ振るのがいいですね。こういうふうに。まあ、この辺はもうお好みなんですけども、ちょっと私はイエローに振りたいかなグリーン。うん、マゼンタはそんなにいいな でですね、こう、イエローに振っておいて、星の撮影の時でだてたいこの5000とか4000ぐらいまで行 く, くんですよ。色温度が。なので、注意点としては、こう、あんまりこう、キーフレームの間でこう、行ったり来たりこうしないように、こう、なんですかね、えー、数字の高いところから低いところ、低いところから高いところっていうふうに、 一貫性を持って画像処理していくのがいいと思います。まあちょっとこれで、閉じやります。で、明瞭度を上げて、で、地上風景ちょっと出したいときは、こう、霞の除去っていうのをうえー、減らしたりするんですけど、えっ、ー、と、ですね。で、えっ、ー、と、サイドをちょっと上げて、みたいな感じですか。今、適当に目にやりますけど、あとまあ、 その他のやり方としてはですね、ここの段階フィルターっていうのを使うといろいろ出てきます。これタイムラプス、LR タイムラプスをインストールするとこうなるんですけど、これ下のやつ、下の部分がまあ赤くなってますよというところで、下の部分だけちょっとシャドウを上げたいなとか、ちょっと HDR っぽくしたいなっていう感じですかね。とか、あと、 その上のところだけもうちょっと鮮やかにしたいなここを広げるとその範囲指定が広がりますんで、えー、ここをこうちょっと鮮やかにしたいなとか空の色だけちょっと黄色くしたいなとか、まあ、こういうことができるんですね、まあ、この辺はお好み今適当にすごい適当にやってますけどはいこういうふうにやります で、まあ、大体こんな感じなんですよね、私やるのは。で、まあ、あ、おやおや、ヒストグラムがだいぶ理想的な形になってきました、ね、こう近づいてきました。はい。で、えっ、ー、と、スーンカーブとか、実は私あんまりいじらないんですね。で、えー、シャープなんですけど、基本切ります。シャープがこう増えると、んこう確かにこうカリカリしていくるんですけど、ノイズもシャープになっていくんですね。ノイズもシャープになっていくるんですね。 基本切るんですけど、えっと、今回は、ちょっと残しておこうかな。最初の方はちょっと残し、シャープ残しておいて、夜の時間帯になったら、シャープ0に行くような感じでやりますね。で、ノイズ軽減。ここは結構みな、あのー、人によって変わってくるところだと思うんですけども、ノイズ軽減。 これですね。通常はそんなにかけるもんじゃないんですけど、タイムラプスの時って私多めにかけるんですよ。ひとまず50ぐらいまでやるんですけど、なぜかというと、ランダムノイズがフリッカーっぽく見えるんですよね。チカチカチカチカするんで、なので、ノイズ軽減多めにかけて、ディテールちょっと失われてでも、ノイズ減らします。動画なので、 動いてる中で見る分にはそんなに気にならなかったりすることも多いんですね。なので、えー、タイムラプスの時は私結構多めに、星空に関しても多めにかけます。それから、周辺原稿ですね。まあ、そんなに周辺原稿これしてないですけど。あ、周辺原稿をここいじるときですね。コツは、こっちの画面を見ることですね。こっちのこのちっちゃい画面。 私の小さいい画面見ながらやってくださいこの大きい画面見ながらだと周辺光量がちょっとどうなってるのかって判別つかないんですけどこのちっちゃい画面見ると結構わかるんですよねこんな感じですかこんな感じですかねはいじゃあパラメータもう一回お見せしましょうかはいこう上からこんな感じで今処理しています 上からですね、こう色温度とか、あ間違った色温度とか、露光量とかコントラストとか、まあ、こんな感じでシンプルめに画像処理する派なんですよ。えー、な。シャープちょっと残してノイズ低減からノイズもちょっと多めにかけてます。 でえー、とレンズプロファイル補正は基本かけない方がいいですなんか変なですねムラ出たりするんですよこのレンズプロファイルって何かというとそのレンズに合わせて、えー、周辺光量のデータとか樽、えー、型に歪んでたらそういうの補正したりとかっていうもともとそういうのデータを拾ってきてやりますよってやつなんですけどこれ使うとタイムラプスにした時に変なノイズ出たりとかムラ出たりするんで私は基本は使わないです もしかしたら今、問題ないかったりするのかもしれないですけどね。で、あとは、あの、こう、水平とかちょっと取れてないなと思ったら、はい、ここの四角いボタンを押して、この角度っていうのがあるんですけど、角度。これをクリックして、こう水平線こういう風うになぞると、 こう水平に処置になってやると、こういう風うに補正してくれます。まあやんなくていいですけどね。まあ、あ、じゃあ今戻したのは Ctrl-Z です。Ctrl-Z で戻ります。はい。というわけで1枚目こんな感じで終わりました。そうなった時に Ctrl-A で、あ、もうやってた。こう全部選択して、要は今画像処理したデータをこれ全部に反映さしなきゃいけないんですよ。で、えーと、こうスクリプツっていうのを してシンクキーフレームズそうすると今画像処理しているデータが全部こう適用されましたでえっ、ー、と次この2枚目の写真に行くんですねこれで一個一個処理していきます、えー、コントロールクリックでこうこれだけもう一回クリックすると解除できますんででえーと だいぶ青に向かってますね。まあ、この、これこのままでいいかな。3枚目、4枚目、5枚目。この辺からちょっと青すぎるなって感じしますね。グリーンを出します。 太良かかったかな大丈夫かちょっと青すぎるんですよねその青くした方、結構ね一般受け狙うときは本当青くした方がいいんですけどねでえっ、ー、とこれあすいません今普通にやっちゃったえっ、ー、とまあこのぐらいでいいかなと思ったらまたここまでえ今、ーまあ、5から12までですねシフトを押してクリックをしますそうするとこういう風に選択されますんで5から12まで選択されますんで でこれで、スクリプツで、シンクキーフレームを渡します。まあ一枚一枚やっていってもいいですよ。はい。では、この後どうなるのかな。夜に向かうわけですからね。だんだんだんだん。ああ、この辺からちょっと地面のイエローとかが強くなってきますね。これ地面、段階フィールドやりましたね。まあその前に先にこっちちょっとやります。 なななんか変ななち っ, っちゃう太陽。うんうんおでさっき段階フィルターねこいつを調整しましたけども、ね、何やったんだっけここあ空だこっちは空か こっちは空で、こっちがシャドウもそんなに持ち上げなくていいかな思もう、ハイライトがなくなって、シャドウとハイライトの差がなくなってきてますもんね。えーと、どうしようかな、これは。地面は。どっちが好きですかこれ、皆さん。地面、自然、まあ、自然な色っていうか、まあ、これでいいのかなうん。 この前のホワイトバランス7116だったんだ。じゃあ、6300。ちょっとこの辺あたりからこうオリオン座が出てきますね。オリオン座が出てきます。こんな感じでいってみますでは、もう一度ここで。間違った。こう8から10人まで。 選択します。シフトクリックで、タイムラプスシンクキーフレームです。はい、キーフレームで全部適用されました。じゃあ次の写真はどうでしょうか。うーん。やべルむずいな、これ。あ、やばい、普通にやあの、ここの、このなんかスポイトマークみたいなのじゃないですか。これをクリックして、 どっかこうピコってやると、そこに、あそこグレーとしてですね、判断して、こういろいろな色を出してきます。ああ、でもこの写真は青くした方がいいっぽいね。青にしちゃいますか。 行きましょうかでこれで決まりましたと。で、えー、またクリックしてこの残りの4枚にまたシンクキーフレームス。適用します。さあ他はどうですか撮影の時はね結構大場目に撮っちゃってるかもみたいな感じでしたけど結構適正露出みたいな感じになってますね結局ね。はあはあ、はあ で、星が、あ、一個。星が出てきたあたりから、ちょっとテクスチャってあるんですけど、これちょびっと足して15ぐらい足そうかな。今ここにシンクテーフレームズ。うん、ちょっとなんかシャドウは明るすぎて不自然になってますね。これ下げましょう。さっき、 半分もっちゃ切ってんのかこの辺からコントラストを上げましょうかなんかねちょっとのぺっとした感じになっちゃってますねハイライトハイライトはこのままいいな 月明かりの中での風景写真ってこう全体的に光が回るんでいいんですけど処理によってはこう夜っぽく見えなくなるっていうのはあってですね私もそんなに画像処理上手な方だとは思ってないのでちょっとノイズがもうちょっと乗ってますねなのであそうだシャープ切るんだったシャープ切ってない シャープ切ればもうちょっとで60え七7 0十以上かけることはないですけど60ぐらいでいいかな、まあ、これそんなに気にならないでしょうそういえばこの前の写真もシャープキってない、まあとこうやって個別にやるのももちろんありですね。はい うーんなんか最後の絵が味気ないですけどやっぱ曇ってるからかな。ちょっとねうん。青くするのもなんだしな。難しいですねうん。いらない。 でまず、こういう感じで終わりました。今これ全部、こう、下のパラメータ見ると、パラメータっていうか、まあ、ここ見るとなんか、んですか。もう黄色から紫、青、ちょっとしたグレーの青みたいな感じの色で変化していっていますね。で、キーフレームの処理はこれで終了です。で、えーと、次やることは、 ここをもう一度クリックします。えっ、ー、と、さっきはこう LRT キーフレームズっていうところで処理しましたけど、フルシーケンスに戻します。フルシーケンスに戻します。はい。で、これで、見てみるほら、キーフレームの画像処理されてますけど、他のやつはまだされてないですね。あ、キーフレームだけ。 処理されている状態です、す、えー、ここでですね、えっ、ー、と、これ今、写真がちょっとね、縦長なんですよ。4対3とか3対2とかって写真の時使うんですけど、モニターで見るときって16対9なんですね。なので、これ16対9にカットします。ここの、あここの、この四角いやつをこうもう一回。 さっき水平取るときに使ったやつですよね。で、ここで元画像っていう項目があるんですけど、これをクリックして、16対9ですね。これにしてます。なってた。あ、そうするとこういうふうに、縦と下が切れますね。で、これで、どのぐらいにしようかなっていうふうにやるんですけど、 ちょっと上振っちゃいます今回は。空主役で。なので、まあ、撮影するときに上下切れるんだよなっていうのは考えながらこうった方がいいです。で、16対9に、えっ、ー、と、カットしないでタイムラプスにしても OK です。それ、それやるときは、動画、まあ、このサイズで、ああ、えっ、ー、と、 このサイズで動画にするんですけども、縦が余るんですよね。なので、例えばですね、これでお見せすると、動画にした時にこう、下からこう、動かしていくようなモーションをかけるっていうのができるんですね。だからそういうのをやりたい、あ、この構図タイムラプスで、そういう下から上、上から下に行くようなモーションをかけたいなって時は、あえて16対9にしないで出力します。 で、まあ今日は16対9にしますので、で、この1枚をこの構図で切り取りましょう。16対9にしましょうってなったら、えー、コントロール A を押します。で、えー、同期あ、同期同期は、これですよ。今自動同期になってますけど。はい。同期をクリックして、 えー、こ, この切り抜き。ここのところだけチェック入ってればいいですね。ここのところだけチェック入ってればいいです。なので、まあ、チェックしない。だいたいこう、すべてをチェックしてやっちゃうんですけど、チェックしないで、う切り抜きっていうところだけチェックして。こうチェックしないをクリックして、次に切り抜きをクリックすると。いえるかですね。これ、同期ってやると、 今全部の写真が16対9になりました。で、このアスペクト比っていうんですけどね。この16対9とかその縦横比を変更。縦横比のことをアスペクト比って言うんですけど、事前にまやっておいたりとか、後でやってももちろん OK ですけども。ですね。で、私はま事前にこうやってやっとくんですよね。で、次にやるのは、ここで、右クリック。押します。で、メタデータっていうところを表示してください。で、 次はこのメタデータをファイルに保存っていうのをクリックします。メタデータをファイルに保存。そうすると、今、えっ、ー、と、キーフレームが、お ?2 作業の実行中え何何何な ん, かなんかやりましたっけ僕。メタデータ読み込み中。あ、ちょっとこれこれだらいか。なんかいけないことをしたみたいですね。 は い, すいませんお騒がせしました。えっ、ー、と、16対9にしました。で、えっ、ー、と、すべてを選択して、右クリック。で、これですね。メタデータをファイルに保存っていう、これをクリックします。これ何かというと、えっ、ー、ですね、メタデータをファイルに保存。 はい、LR タイムラプスで打ったキーフレームに対してえ Photoshop Lightroom さん画像処理してくださいキーフレームだけ画像処理しましたとでキーフレームは画像処理してキーフレームじゃないやつは画像処理してないよっていうのを画像処理したデータっていうんですかねそれを今メタデータっていうんですけどそれを保存しましたでこれを保存したら今度また LR タイムラプスの方に戻って キーフレームとキーフレームの間を平滑化してくれるっていう作業に移ります。今メタデータ保存中なので終わるまで少々お待ちください。はい。メタデータの保存が終了しました。では、えー、LIFOTO SHOP じゃないや、LR TIME l a に戻ります。で、こっからやるのはですね、えー、リロード。ですね。このリロードっていう項目、これですね。 これをクリックいたします。そうすると、Photoshop Lightroom で画像処理したデータを読み込んでくれます。はい。このなんかキーフレームがなんかペコペコペコペコになりましたね。ここ。はい。こうが変わりました。で、これに対してオートトランジション中間を滑らかにしてくださいっていうのをクリックします。 そうですかと。まあ、なんかこう複雑ないろいろ出ましたね。で、ビジュアルプレビューズっていうのをクリックしてください。そうすると、Photoshop Lightroom で読み込んだデータを滑らかにして、こんな感じで処理したらいいんじゃないかなってイメージを作って、じゃそれを実際じゃあ当て込んでいきましょうと。画像処理をしましょうっていうのがこのボタンなわけですね。で はい、こういうふうにどんどんどんどんこう画像処理がですね、されていきます。中間の写真がこう、どんどんどんどんこう画像処理されていくと。で、ここを見るとこう、ちょっとここ、緑になってるの分かりますはい、今、5分ぐらい経ったんですかね。で、えーと、半分ぐらいまでいきます。はい、処理が。 終わったみたみいです全部緑色になりました。ビジュアルピレイが終了しました。で、ここで一回やってみましょうか。プレイしてみます。はい。おこれでもだいぶ減ったなってのがわかりますよね。すげえな、いろいろタイムラプスって本当思うんですけど。だいぶ滑らかになりましたが、ここで。 もう一手間を加えます。こちらの、ビジュアルでフリッカーっていう、これですね。これを、クリックします。そうすると、なんか出ましたね、緑色のラインが。これが、これにしたいんでしょって提案してくれてるわけですね。はい。で、えっ、ー、と、この、スムージングってやつとこう、 強くしていくとこう平らになるんですがあのー、この何ですかね曲線にはやっぱり意味があってちょっと雲があって陰ってたりとかなんだろうなんかいろいろですねちゃんとこう必ずしもこう真っ平らにすればいいっていうもんでもないんですね逆に不自然滑らかすぎて不自然になる時っていうのがあるんですけどなのである程度こう余力は残しておいて 極端にまっすぐにしない方がいいです。で、えっ、ー、とですね、この辺はまあ気にしないでおいて、えー、ここで、マルチパスデフリッカーって書いてるんですけど、これはですね、このデフリッカー処理、えー、このギザギザをなくしますよっていう処理を何回かけるかっていう感じなんですね。この幅が、このギザギザの幅がこう、 激しければ激しいほど回数かけた方がいいんですけど今回はだいたいこの緑色のラインに沿ってきてるのでそんないらないんですけどね3回ぐらいにしときますここマックスパススっていうね今いじったんですけど3回ぐらいにしといてでアプリっていうこれをクリックするとデフリッカー処理が始まります こう、緑のラインからはみってるところですね。はみ出てるところをこう直してくれてるっていう状態ですね。で、右上に、こういう風にですねあ、なんか変なんでしょ。右上に、ほら、これリフィニングでフリッカーっていうんですか、こう3分の1。3回のうちの1回今やってますよっていう状態ですね。でこれが一番右まで行ったら完了ですね。 で、完了になった時にピコーンって音が鳴ります。まあ、その他にもこう、いろいろな項目があるんですけども、まあ、そこは一応、今回は触れずに行きます。まあ、この LR タイムラプスの処理なんですけど、これに限らず、被写体別に分けて、まあ、星空の LR タイムラプス処理するときとか、昼間の LR タイムラプス処理するときとか、まあ、いくつかこう、お見せしていこうかなと思っているので、 一個一個セ明すスも結構大変ですね。やっぱね。はい、お待たせしました。デフリッカー処理が完了いたしました。このように、さっきギザギザだったやつが滑らかになりましたね。えー、だいぶ滑らかになりましたね。さっきギザギザだってやつが。じゃあちょっと再生してみましょうか。おー ピンクになったんですね空がねいいじゃないですかはいというあれ今気づきましたけどこれ16対9反映されてないですねおやさっき失敗しちゃったんですね<笑>まあいいかで ええー、と、まあ、これで処理完了しましたと、いうことで、そうするとこれチェックしましょう。そうすると、えー、ここにね、同じくチェックが入るんですよ。まあ、これね、もう処理完了しましたよっていうことになりますんで、えー、で、次は、またフォトショップ、Photoshop トルームに戻りまして、はい。えー、まあ、さっきと同じだと、全然選択されてると思うんですけど、え一、ー、コマ選んで、 コントロール A で一応全部選んで右クリックですねで今度はこのメタデータをファイルから読み込むつまり LR タイムラプスが処理したデータをライトルームが読み込むっていうことですねこれをしますはいそうすると右上がこういう読み込み中っていうふうになりましたね これ読み込ままれるのを待ちますはい、それではメタデータの読み込みが完了しました LR タイムラプスで処理したやつが全部こう LR、えー、ライトルームに貼り付けられ、ね、徐々にねこうやって変わってきますね一旦終了であとは書き出すだけですで、書き出し方ですけども、えー、ここで 右クリック。もしくは、左上の、ファイル。ファイルから、書き出し。どっちでもいいです。はい。それを選ぶと、あと、それを選ぶと、書き出し。ね。選ぶと、 こういう画面になるんですが、えーとですね、LR タイムラプスをインストールすると、ここに項目が増えると思うんですよ、これ。ここに項目が増えると思うんですよ。あと、この書き出し先ですね。この書き出し先も、エクスポートタイムラプスっていう。 項目が増えるんで、すねでおっと、これなんか出ましたね。えー、あ、はいはいはい。えっ、ー、とですね。ちょっとやってなかったんですけど。えっ、ー、とですね。はい、今何を言われたかというとですね。えこ、ー、こから書き出しをするんですけども。えっと、ライブラリーですね。 えー、この現像ではなく、現像ではなくですね、ライブラリをチェックしていただいて、で、そうすると、ここに、2 0 2 0 0 5 0 4ロ四 m o 1まあ、このフォルダー、今、画像処理した写真のアイディのフォルダーが選択されています。で、ここで、コントロール A。あ、ちょっとわかりやすく、ね。で、ここで、 この2 0 2 0 0 5 0 d e m 1が表示されているのを確認してここで1枚写真を選択して Ctrl-A で全選択になりますでこれで右クリックから書き出しもしくは左上のファイルから書き出しですねしますで この左上のやつをエクスポートタイムラプスあじゃなくてそのまま生データでこのまま出してもいいんですよねえっ、ー、とこのハードディスクってやつで出力をすると今これ XT3 ですから2600万画素の写真が出力されるんですけども例えば 4K のタイムラプスにするときって800万画素あればいいんですよなのでデータが重たいじゃないです か, かそこまでいらないよっていう人は こっちじゃなくて、この、左上の、このエクスポートタイムラプスっていうところを選択するか、もしくは、この LRT、LR タイムラプス JPEG4K、JPEG オリジナルサイズ、TIFF8bit、16bit もなるんですけど、まあ、JPEG4K でいいですよね。これにチェックして、あ、違うわ。 これできないんだ。できないですね。式<笑>にり直します。えっ、ー、と、こっちじゃなくてもいいんですよね。なので、えー、タイムラプスのデータは、えー、このエクスポートタイムラプス。はい、これですね。これを、選択して、じゃ、この、トップ2っていうですね、ここですね。あ、 はい、ここは、えー、と今、撮影、えー、画像処理した600枚ぐらいのデータをどこに出力しますかと今、ローデータで全部なってますので全部 JPEG で一回吐き出さなきゃいけないんですよなので、えー、どこに出しますかっていう出力先を聞かれててその時の名前これでいいですかとで、えー、解像度はどうしますかとオリジナルですか 8K ですか 6K ですか 4K ですか 4KUHD ですか えー、通常は 4K3840×2160、えー、だったかな。まあ、JPEG8 ビットで問題ないと思います。書き出し。すると。はい。今ですね、えー。このシーケンス。タイムラプスの撮影データが出力が始まりました。616枚の写真を。 ということで今ちょっとなんか固まりましたねエクスポーティング616フォトス 4LR タイムラプスっていう風になってますねでこのパラメータが一番右までいったら全部出力しましたよっていう感じなんですねなのでまたここで待ちます結構待ち時間が多いですけどもここでまた待ちますはいデータの出力が終わったようです それではデータを見てみましょう。えっ、ー、と、このトップ2ってところに出したんですよね。あ、できてます。トップ2っていうところに。でですね、えっ、ー、と、今ここに、こちらのフォルダに、吐き出ししたフォル、えー、データが入っております。で、この横に、作ったタイムラプス、あ 16対久にし忘れた。ということですね。16対久にしないように、この横が黒くなってますね。なので、まあ、後でこう、下から上にすく、えー、モーションかけたりとか、できるデータになりましたけど。はい、これが一応出来上がったデータです。で、今ですね、これ、自動的にこの、なんですか、えー、タイムラプス動画作ってくれたのは、まあ、さっきのですね、 書き出し画面の中で、ここにラスト LRT レンダーセッティングズっていうのがあるんですけど、これあの、この前にやったことをやりま、同じことをやりますよっていう意味なんですが、私その時にデータ動画を書き出すっていう設定したので、今自動的にやってくれたっていうえ感じですね。で、これが初めてやる方はこれ出ないので、じゃあどうやってやるのかというと、ここにデータが出ましたね。で、 LR タイムラプス5の画面になって、えー、一つ目はここここにマウスを持ってるとレンダービデオって出ますからここをクリックするかもしくは右上のファイルっていうところからもレンダービデオっていうのはいけますなのでどっちでもいいので えー、どっちかからクリックして、この画面が出てきます。で、このタスクって出てますね。タスクはこれは、タイムラプスにする動画がどこにありますかっていうことを聞いてます。まあ今デモがもう選ばれてますね。で、アウトプットはどこにしますかということが聞かれてます。で、まあこれ、好きなフォルダもちろん選んでいただいて大丈夫なんですけども、えー 基本ではこのタスクの、タスクフォルダの下に入ります。ですね。はい。で、コーデックっていうのが、どんな動画形式で出しますかと。いうのが、ここにあります。1.265MB4 とか、1.2658K とかやるときにやるですね。あと、Apple の企画の p r o r e s で出すのもできます。MJPEG っていうのもありますけど、基本は、 mp4 でいいかなと。お仕事で重たいデータを提示される業者さんとかはプロレゾで行くみたいですけど、まあ、基本的には 4K までは mp4 で問題ないです。で、アウトプットサイズ。ここが、ちょっと拡大しましょうか。アウトプットサイズ。ここが、この19201080っていうのが、HD、ハイビジョンってやつですね。フルハイビジョン。 なんですね。3K なんてあるんですね。4KUHD3840×2160。4K 大きいサイズですね。で、このデータは FG フィルムの XT32600 万画素ぐらいで撮ったやつなんですけど、そのデータは残念ながら 8K、6K は出せませんよと。 6K ちょっと今パッと出てこないんですけど、8K は3300万画素ぐらい必要なんですよね。はい。で、その下がフレームレートっていうのがあります。フレームレート。これは1秒間に何枚写真使いますかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、ここはですね、ちょっと先を見ると話が長くなるんですけども、えっ、ー、と、動画に編集するときにですね、ベースフレームっていうのがあって、 そもそもこの動画1秒間に何フレームで作りますかっていう指定があるんですよ。なので、その、例えばそれが24フレーム、シネマティックなのは24フレームって言われてて、普通の他の動画とかは30フレームとかで作るみたいなんですけども、まあ、そういうのに合わせて、えー、作ると。で、もし、まあ、これ早、まあ、タイムラプスはですね、ただ基本的にはタイムラプスはそもそも早送りなので、 あんまり気にしなくていいと思いますね。どっちみち、とりあえず24フレームとか30フレームで出しておいて、後で動画を切り張りするときに、編集するときに早送りしたりとかする作業があるので、あんまり気にしなくていいと思いますね。はい。で、次が、おっと、まょ。次が、クオリティですね。クオリティいろいろこう入ってるんですけど、基本的にはハイで問題ないですね。あんまり無駄にこう大きくしても、 良くないというか。で、カラーサンプリも通常は420のスタンダードで問題ないと思います。はい。で、えっ、ー、と、ここで16耐久にしますかっていう指示があります。ここですね。16耐久、その今、上下切りませんでしたんで、横が真っ黒になってましたけど、それ16耐久にできますよっていう。ここはでも自動的にこう、ちょいちょいって適当にやっちゃうので、 自分の好きなところで16対9のその切り張りができ、切り取りはできないんですよ。なので、これは、まあ、チェックしてもいいですし、後でやってもいいですしっていうところですね。はい。で、LRT モーションブラー。このモーションブラーをかけると、雲の流れとかがちょっとブラシが入ったりするんですけども、まあ、基本的にはあんまりやらなくていいかなーって感じですかね。で、シャープン、ちょっと画像処理、画像をシャープにしますよとか、コピーライトを入れますよとか、っていうのが、 できますタイムスタンプタイムスタンプはこれあの時間とかを入れるやつかなまあこれもまあチェックしなきゃいいますでこれでレンダービデオっていうふうにやると左下がなんか変わりましたね左下がレンダービデオって出てますねこれはいこういうふうに表示が出ますでこの青いのが一番右まで行くとデータの出しが完了ですよと データの吐き出しが完了ですよということになります。ピーンって言いましたね。これでデータの吐き出しが完了しました。じゃあさっきのフォルダを見てみましょう。あれあ、上書きされたんですね。はい、これが今出したデータでーす。ということで、えー、ただですね、 編集するときは必ずしもこの動画で吐き出さなきゃいけないっていうわけじゃなくてセクエーターっていう火山平均合成のソフトウェアを解説する動画の中でダヴィ ン, ンチリゾルブというソフトでタイムラプスムービー作りますよっていうのをお見せしたんですけどそれはここのフォルダから直接読み込んで動画作ってるんですよねなのでこの場でまあえて作らなくてもいいかなというふうに思うんですが お仕事とかでタイムラプスの動画ちょっと持ち歩いてこういうのありますよってサンプルで見せたい人はあらかじめ出しておいた方がいいと思うんですけども必ずしもここで出しておかなくても後でこのフォルダーごと動画編集ソフトで読み込んで動画にすることができますのでその辺は用途に合わせて使っていただければと思います はい。というわけで LR タイムラプスの一連の流れでございました。とりあえず今日はここで終わりたいと思います。